フラクチャードカウシェット来ました宝箱もらっちゃおうただの家の鍵だった破滅ないから早いなー チェイス頑張ってくれたねわそこでやられちゃったか全然間に合ってなかった あれ何か重いラグヤめでー仲間が二人とも助けてくれたメグを割れてない僕が治療するよこれでメグのオーラ見えるね 誰か追われてる救助行ってくるね釣られる場所を持ったより近かった。 お、僕気づかれてない心音が消えたガラクタイギりかな今のうちに逃げようあと一台早く回さなきゃ 通電する前に助けに行くか先に通電しちゃった近くにいないビリ出しのワンは、ないかなおお、アドレナリン 今ゲート開けてるねみんなどこにいるんだろう脳になってるあっちのゲート開いてるよ助かったらあっちに逃げるんだよ 危ない今ならゆうよ入る逃げてネを荒らスと。 逃げるんだメグなんか変なコートンだゲート開けてくれてる助けに来ちゃったら危ないからその前に逃げよう 下はダメだ避けれなかったなんとか脱出だー。